Thank、you you えー、こんにちは、黒田和之です。す。今日もごご視聴ありがとうございます、えー、以前やったオニストロジーは、えー、アートブレイキのバージョンをご用意したあれはまあ本当チャーリー・パーカーと一緒にやってるんですが今回はルイス・ナッシュですね、えー、ルイス・ナッシュがサックスのケニー・ギャレットと一緒にやってる、えー、コンピングを見つけましたコンピングも1タイプだけじゃなくていいなと思うのを何種類かやるとねそうするとああここはこれもできるここはこれもできるとかあこれここに入れ替えちゃおうかな みたいなのがいろいろ分かってくるんですよ。だからやっぱりたくさんいろいろコピーすると、より自分が好きなやつが見つかるみたいなね。何もやっぱりインプットがないと、ゼロからはアウトアット出ないんで、なんかただ歌えばいいっていう歌もたくさんインプットしなきゃいけない。こういう歌い方がある、こういう歌い方がインプットするから自分の歌がアウトアップットできるようになるんね。 はい、やっていきたいと思います。で、えー、っと、ダバレバレブル、ダバレバレブル、ダリーラッツ、タン、ここちょうど合いのね。ダバレバレラッタッパラド、タッタ ダ, ダドは、ダバレバレラッパッパパド、パラバラバデブデブデッフレーズの一番最初の入り口を叩いて、で、タン、ツッタタ、タッタブデブディデタラバレバツブダブデブドゥパッ 大事なところの音が全部こう拾われてるでしょ。で次の音符につながるこれ呼び込みがあって、ここのメロディーの大事な部分。で最後の音。バラダダダダ タッタッここをね、こう、ブレーキあんま何もやってなかったですが、ここなんかすごい綺麗ですね。ワン、ツー、パラダパッパッパデバダダダバタッパッパバダダダこね、ここなんかは、ここはスネアで合わせておいて、ここシンバルで合わせるので、呼び込みをスネアでやってるって感じですね。すごいバラエティにあふれてて、すごいいいと思います。前回はブレーキがここでうんたらたたらたってやってるのを、ここに入れてるんですね。で、2回目は、 ここに何もあんま薄くしてたのを後半だから分厚くしてる感じブレーキは最初から分厚くしてて好きなとこだけ分厚くしてあとは薄い感じにしてたんですが、まあ、ルイスナッシュの方がまんべんなくコンピングしてる感じですねで2回目ダバラバラバラバツッタタタタトトトトこうねここをツッタタタトトと、トっ派手ずにェートバックしてツッタタタトトトトンってやるとめっちゃかっこいいですでダバラバドゥダッバダバド パリレッテデブデブこれはアートブレーキの時にやってたけどこれもうこのままやってますダーラバパッタダバダここが生かすんですよねこのスニアットってこうタムを全然使ってないじゃないですかでコンピングってタム使うとすごくきらびやかに見えるで全体に散らすんじゃなくてタムって入れるとなんかコンピング スニアの方がしっかりしたコンピングになるんでタムを入れるとこうきらびやかにはなるんだけどちょっと散る感じがするんですよだから後半に持ってくっていうのがパリラタラタダラリダドタンラバリゥゥゥゥゥゥここまでね このここにフロアターム入れてここのハイタームでこのちょっと印つけときましたがここがやっぱりすごくこう後半にちょっと華やかにしてでタバラバ レ, ベレベバレバレバレバレバここなんかコードが2拍ずつ動くのでタバラバラバラバラ バ, ラバダンパー バ, バ, バっていうふうにやってますが例えばこことかタバンタラ ダ, ダ, ダ, ダン ここ結構暴れてもいいんですよね。ここなんかブレーキはこことかこの辺がすごくこう分厚くて、えー、ここなんか薄い感じがしたんですけどここなんかもき丁寧にコンピングしてますよねで。ルイスなしはすごく僕の印象的にはすごくバランスがいい。すごくセッションでメロディーが吹きやすいだろうなって思う感じですね。アートブレーキはメロディーがすごくこ う, こうポイントポイントすごく華やかにしてくれるイメージ。その間薄いところもあるんだけど そ, そのなんかこう。 ホームランがスコーンって入ってくるって感じ。で、ルイスなしはホームランを少し打ちつつも、もうヒットをちゃんとしっかり打ってくるみたいなイメージですね。という感じなので、えー、ここら辺をちょっと理解した上でもう一回聞いていただけたらと思います、えー。本日も最後までご視聴ありがとうございました。